バラ<音声> 会場の皆様、こんにちは秋田県秋田市から参りました秋田観光レディーの田村ゆめことかばさは好みですどうぞよろしくお願いいたします まもなく秋田竿燈まつりの公演が始まりますが会場の皆様にはもっと関東まつりを盛り上げていただきたいと思います関東の演技中は「どっこいしょうどっこいしょという掛け声で演技する指し手に声援を送り会場を盛り上げますが今回は会場の皆様には手拍子でご参加いただきたいと思います それでは一度練習をしてみましょう私がどっこいしょ「どっこいしょどっこいしょ」と言いますので皆様は一緒に手拍子をお願いいたしますいきますよどっこいしょーどっこいしょーどっこいしょーどっこいしょーどっこいしょーどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょ どっこいっしょーどっこいっしょーどっこいしょどっこいしょありがとうございますまもなく関東の公演が始まりますので先ほどのような大きな手拍子をお願いいたしますお待たせいたしましたただいまより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 めぶり流しという行事を原型にその後厄よけみそぎ五穀豊穣などを願う現在の祭りに変化したものと伝えられています一本の重さが5 0キロを超す竿燈を自在に操る指し手と呼ばれる演者のダイナミックな技は見る者を魅了します踊るようなバチさばきと軽やかな笛のれでにぎやかに演技を盛り上げる囃子方が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 さあそれでは本場の臨場感をそのままに関東が祭り会場へ繰り出す時に鳴り響く長し囃子を合図にいよいよ力と技の共演の幕が開きますそれではここで小住元秋田市長よりご挨拶をいただきます、えー、皆さんこんにちは。